明日が仕掛ける銃の相撲はい、ということで、えー、皆様、明けましておめでとうございます、えーえ多分これが2018年の一番最初の銃の相撲となっているかと思いますえー、2018年一番最初の銃の相撲はチャンネル登録5万人耳尾さんよろしくお願いしますこれ多分上がる頃には5万人あったら万なんて言うんですかねいや 今この段階で5万6千なんでまだですねまだ<笑>まだ<笑>あの今日の交流会とかの残り数日で6万人になるっていうことはないんですかうーんさすがに1か月じゃ難しいですねなるほどじゃあもし6万人になってたらちょっとこの動画であの皆さんちょっと見て見返して、はいうん、この嘘ソつきとでもなんとも言ってやってくださ い, ださい、はい、ということで10の質問頭の回転と口の周り あのやばい自分今あのこう言ってる間にね自分が何を言うのか早速忘れてしまった2018年なんですけれどもどうでしょう<笑><笑>あの頭の頭の回転と口の回りはどうでしょう自信ありますかまあまあまあまあ<笑>き僕基本早口なんでいけますよまあチャンネル登録5万6千人ですもんね、うん、大丈夫です行けいけないですよ<笑>、はい、それではいってまいりましょう、はい、はい、ではまずお名前お願いいたしますはいみおとと申します 青年月日1994年4月の27日生まれ で, です好きな食べ物好きな食べ物は豆腐です趣味趣味は、ね、ひたすら YouTube 見ること最近あった面白いことえっ、ー、とですね職場でこう内戦取って自分の名前「みよとです」って言うところをした今 年, の今年のおみくじ今年のおみくじまだ聞いてない とにするこ落ち込んだ時にすることはその日ひたすらネガティブなことを考える旅行するとすら行きたい場所函館かなお正月といえばお正月といえば鏡餅、うん、今年の目標今年の目標は銀の再生ボタンをもらうありがとうございます銀の再生ボタン銀の再生ボタンっていうのはチャンネル登録者数10万人いったら、はい、Google さんからいただけるあの YouTube の再生ボタンの縦ですね、はい そんなのあるんですねあるんですよ100万人だと金なんですよおーごめんなさい底辺なんて知りませんでしたはいごめんなさいでえーそう で, そうですねお正月といえば鏡餅 ち,、うん、ちなみに鏡餅に関する思い出とかってあったりします僕餅食べれないんですよ、ね、え, え<笑>お餅嫌いなんではい。家族がみんな美味しそうに、はい、お雑煮とか食べてる中僕はあのお味噌汁をね飲むっていう そんな感じです、思い出は。<笑>全然正月感ないですね。あ、僕そばも食べれなくて、年越しそばも食べたことなくて。うん、ね、年末年始感がないですね。まあ、本当にないです、僕は、うん。ありがとうございます。で、そして最後、今年のおみくじ大吉と。はいうん、まあ、これ撮ってるの、2017年なんで、どうなるかわかんないんですけれども。あ、ぶっこんできやがった、本当に。<笑><笑>うん、<笑>うん、今年大吉引きますかね。 あの僕おみくじって人生で1回しか引いたことなくて、はい、今までで、はい、その時も多分中吉みたいな中途半端なもんだったんで今年ね引く機会あったら大吉行きたいですねわかりましたじゃああのお本さんねおそらく新年まだ出会う機会あるかと思いますんで、はい、その時におみくじの結果をお伺いして<笑>大吉じゃなかったらまあここはね ヘプタの全メンバーでさらし上げということでなんで俺のこと痛みつけようとするから<笑>さっきから、はい、きたいなと思いますということで、えー、新年トップバッターおとさんでしたありがとうございました、うん、さあ本当に大吉引きてんのかな絶対いきてますよおおおとさん今の言葉覚えておきましょう<笑>